日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演ミスターローナツの新商品4種のチーズパイと濃厚キャラメルパイを食べたいと思います今回はパイの新作だどちらもさっくりとしてて美味しそう店頭なので焼いてもらえたのがにいいですねあ焼いたいというか温めてもらえたか、まあ、とにかく美味しそうですそれではチャンネル登録よろしくお願いします ではチーズパイからいただきます黄色くて美味しそうでは<笑>今日の私は甘いのかしらねそれともえこれは甘いというよりうまいですねどこが違うんだと思われたかもしれませんが甘いはあくまでスイーツとしてのパイなんですけどこれはスイーツというよりは結構主食寄りのパイです チーズは主食にもありますがキャラメルもこれはんスイーツというよりはごちそうさまでした濃厚チーズパイの方は口の中に入れた瞬間にどろーりとしたチーズがどろっと口の中に広がってきて濃厚なうまみを広げてろけてくれて本当においしかったですいわゆお菓子系のチーズよりもピザのような主食のチーズに近かったですねパイも主食じちゃよ食感 で、キャラメルパイの方はこう苦みが強めなんですけどもほのかに甘さもあってバランスがとっていて美味しかったです甘いとはまた違ったミスドの良さが出てきましたねというわけで今回もどちらも美味しかったんですが強いて言うならキャラメルの方がより味に凹凸があって好みでしたので代表今回の代表としてご伝統させていただきます